調和を保つ者はいくもの先を見抜くことができるというが全ての調和を見たす者は一寸先をも見抜くことができぬ一歩一歩ずっと気を抜くでない一寸先を感じ取り己が選ぶべき道を知れ息を満たし 放つならが心を開け邪念を沈めるのだ広木侍ならば心得よ幾度も同じことを繰り返しております先生何故にこうもせればなせぬか侍とはいつまでも型を極めるののさあ邪念を沈めよ 向かい合い者の意図をくみ取るのだ気を散らせば死を見るぞ今一度走っからだはい先生手ほどきするは学ぶのゆえに今日は我が先を行こうああ 目を離すでない。 ときたりとも相手に背を向けてはならぬ。刀を振ることしか知らぬ者の先は見えておる。守りを固めるのだ。防げ、広木。防げのだ。防げ、広木。相手の気力がそがれるのを待つは、お若者のすることぞ。 風のように動け、刺すれば刀にとらわれることはあるまい。 こ猿だ修行は終わってないぞおのが死に従うのだ常にな広木無事でおれ愛子殿どう立てばよいでしょうか父上アンズルとは気がかりでなりません 何があったのか明らかにせねばされど先生はこれはお稽古よりも大事でございます参りましょう町場の方へ向かったのではこちらへ先生は今の時も稽古を立つことはありませんでした 何か気されたのでしょう何をおっしゃいます浩樹殿あなた様は父の自慢の弟子でございます何だい分かるんだいこれは売り物じゃねえ 様へ一つ手土産でもいかがかなこの老いぼれの肉を動かすのをお手伝いいただけませんぬか三十郎様がかけてきたのに仰天してしまい溝にはまってしまいまして承知いたしました先生はどこへ向かわれたかご存知でしょうか片付けのうございます 拙者はああ藍子殿はその<笑>お顔が赤くなっておられますよ今は先を急ぎま 余命の力を鍛えんだよ耐えかねることを耐えてこそ誠の忍耐じゃ 動かすのお手伝いいただけませんぬ承知いたしました先生はどこへ向かわれたかご存知でしょうか片たじけのございます三十郎様はものすごい速さで上に上がっていかれました門の外で何かあるようでございますな 味気のうございます何を気にかけているんだいこんなとこじゃ何も起きねえじゃねえかそれで待ってんのさ間違いねえ。早めに。ればことになるやもしれませんが。されどお咎がめになる先生も。ここにはおりません。 をしておるヌセッとどもがひろきだなお急ぎだお許しくだされ。何かおりません拙者どもはたださっさと出ていく<笑>まだ振られちまったよ今度は何だってんだあいつに言ったんだお姉さんならゲームにはしの番じゃ勝負事は 誰がいらっしゃるところに違いありません。 摂取<音声>はあるほど接種払えませんよ先生を見つければ。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 拙者は侍じゃ いったい何が望みでこんなことをしておるの<笑> 水一な物語は誰だ死者手頼む拙者は備じゃああ、そうかい先生から死者と手ほどきを受けたのだ迎え撃つ備えはできておる<笑>武器を置いて逃げるんだな、小僧逃げはせるこれは拙者の誓いし務めじゃならばよみへ行け愚かな輪っ端が喉をかっけ でございますっ、ま、ございますにお姉<笑><笑>様は守り神様の決心か何かでございますか だから全員を完了する頃じゃ命は諦めない。 僕の命やつらの手にかけられておる先生とどめてくださることもないことは隠してあればよいいわああってこったこいつらがくしょは何も持ってねえ。 量になるってもんだしっかり分け前をいただけるんだ話だがな心配ねサノのみ事以来の合格にだが二言のないお方だま酒だけは担当ある飲め<笑>死ね<笑>最後じゃあああ 本当に。<laughs> まだ来るぞ YES <laughs> HIT! you ただと先生はご師匠様はわしらを守るために語った。<音声> ち葉もいかぬ小僧の手に我が織々を晒し我が我が父を討ち解き時よりも刀さばきを見せてみよう。 を切ろうとは武士の風上にもおけない武士の誇りなど弱く恐れる者どもの大義名分何も知らぬ俗名恐れをなして逃げ出すなら今ぞ恐れの主とは我のことよじじ 頼っておる皆を守るとし切りを交わせ勝ちこまりましたたとえお主の命が尽き果てようとも私いたしましたよし愛顔を探し私は私の名を汚すようなことはしません 武術使いの如し武将まだどのようなものか分からぬそしていかにあのような軍勢を集めたかも明白なるは残忍で容赦なき悪であるということやつの手下は山から影のように密かに現れ二つの村があったところには死と灰だけが残りました大官所の立場は間に合いませんやつが上川村を取れば 川を渡り、次はこの村。我が村よりもまず、上川村の者どもを救わねばならん。誠にその通りでございます。あの村の定めは、我が村の定めも同じ。上川村の方たちにすぐに知らせ、我が村へ迎え入れましょう。その上で橋を落とし、奴らが川を渡れぬように。もし我らが…戦技の中、失礼いたします。されど… 何者かが門に来て求めておりまする。入れてやれ。鬼じゃ。やった、鬼じゃ。伊豆この岡田か。何者にやられたのです。教えてください。亡者の目をした者たちが伊豆からか急に現れ、奴らの面相はただただ見届けておった。奴らが。 わしは神川村の者だ何人かで林の中に逃げたが鬼どもが追ってきよわしの家のままお悔やみ申します誰か茶と米をこのお方に今すぐに奴らを打たねばあの村の定めは我が村の定めお行き下され敵は姿を 守りに備えますご運をお祈りいたしますあなた様先生の名を怪我すようなことはしません